アルテミアを与えましょう。水生動物学研究室主催の太田金谷です。今回も皆さんに金魚の発生学実験について解説していきます今回もですね。前回に引き続き、受領生物についてですアルテミアを付加させて金魚に与える方法について解説していきます。 アルテミアブラインシュリンプと呼ばれるこの生き物、私たちが餌に使う種はアルテミアサリナという学名だそうで、なのでアルテミアなのですね。このアルテミアは塩分の高い湖、塩水の湖に住んでいる甲殻類です。前回のゾウリムシに比べて、このアルテミアは磁瀬生物として栄養価が非常に高いので、大きくなってもらい深い磁魚たちには積極的に与えたい磁瀬生物です。 しかし淡水の中では長くは生きられません。あと自分たちの水槽設備ではこのアルテミアをですねずっと維持することができませんえ。つまりゾウリムシと違って毎度毎度アルテミアの卵をお店で買ってきてえ孵化させて使っていくしかないのです。なのでゾウリムシの時とはちょっと違ったところで気を使いながら使っています。 まずは一連の流れから簡単に説明していきます。このようなアルテミアを付加させるためのアルテミア付加器を使っています。 この容器に海水を入れます。そしてアルテミアの卵を1さじから4さじほど入れます。あとは蓋をして空気を送り込み激しく海水をかき混ぜます。このアルテミアの卵はお互いにくっついてしまうとうまく孵化しないようなので激しく空気を送り込んで海水をかき混ぜるようにしております。 1リッターのアアルテミアを複数準備しておきます。そして毎日1つの孵化器にアルテミアの卵をセットしておいていつも新鮮な孵化したばかりのアルテミアが得られるようにしております。そして2日経って中の卵が十分に孵化した頃合いに海水をかき混ぜるのをやめます。そして遮光用の箱をかぶせます。こうすると孵化したアルテミアが容器の底の方に泳いで集まってきます。 そしてアルテミアがたくさん容器の底の方に集まったら海水と一緒にアルテミアを別の容器に回収しますこうすると海水の中に大量のアルテミアが入ったいわば高濃度アルテミア海水としてアルテミアを集めることができます孵化したばかりのアルテミアの濃度が高い場合この高濃度アルテミア入り海水はトマトジュースやニンジンジュースのような色になります まあ、ここででででですすね、まあ、高濃度であるというここころがポイントです、はい、ここで少し考えてみましょう。なぜわざわざ高濃度アルテミア入り海水としてアルテミアを回収するのでしょうかあその理由は飼飼の入入ったた育水水にあまり海水を入れたくないからです新しい新鮮な飼育水が絶えず大量に流れ込んでいる水槽システムの場合であれば海水が多少混入してもそれほど大きな問題はありません。 しかし強い水流に抗えない小さな飼料が入っている水槽には大量の飼育水を流し込むことができません水流で飼料たちが流されてしまうリスクが高まるからですこのような小さな飼料が入った水槽に大量の海水が流れ込むと飼育環境の塩分濃度が著しく上がってしまうのです なのでとりわけ小さな飼魚にアルテミアを与える場合海水をあまり水槽に持ち込まないように気を遣っています。 そして与えるアルテミアの量にも注意していますゾウリムシと違ってアルテミアは真水の中では長く生きられませんなので飼魚がゾウリムシを簡単に何匹も丸飲みできるようなサイズになったあたりで水槽にほんの少しアルテミアを入れて様子を見ますそうすると飼魚はアルテミアを追いかけますそして運がいいとですね体を激しく振ってアルテミアを食べようとする瞬間を見ることがありますもしその瞬間を見れなくてもですねアルテミアを食べること に成功した金魚のお腹はオレンジ色になりますなのですぐわかりますこのようなサイズになってからですね与えるアルテミアの量を加減しながらできるだけ多くアルテミアを与えるようにしています 与ええるるアアルテミののの量に注意すす。は水カビの発生を抑えたいからです死んでしまったアルテミアは水カビが発生する原因となるからなのです。なので、少し多めにアルテミアを与えた場合、後日水カビが発生していないかどうかをですね、えー、水槽の底などをちゃんと見てですね、チェックするようにしています。そして、汚れがひどい場合はピペットで汚れを吸い取るか、水槽ごと変えるかして、えー、きれいな飼育環境を維持するようにしています。 良い水質を維持した状態でアルテミアを適正な量を与え続けると飼魚たちは日に日に大きくなりますそして体が大きくなるにつれてアルテミアを食べる量も多くなってまいりますなので準備するアルテミアの量もそれに合わせて増やします飼魚の時期は水質を維持しながら継続的にですね、えー、餌を与えることが成長に欠かせないので新鮮なアルテミアを絶やさないように気を使います あと私たちが気を使っている細かな注意点を説明しますアルテミアは購入して容器を開けたら涼しい場所に保管してできるだけ速やかに使い切るようにしています容器を開封してから長い時間経つとアルテミアの孵化率は下がっていきますそうなると孵化したアルテミアに混じって孵化していない卵が入りますこの孵化していない卵は先ほどお見せした方法ではうまく取り除くことができません メッシュなどを使うと分けることはできるのですが、作業が煩雑になります。また、この孵化していない卵はある程度大きくなった飼料であれば問題ありません。そのまま消化されずに体から排出されます。しかし、小さな飼料があまりにも大量に孵化していない卵を食べると、消化管を詰まらせるかもしれません。なので、できるだけ孵化していないアルテミアの卵が水槽に入らないように気を使っています。 では我々の研究室で注意しているアルテミアについてのまとめです1海水はできるだけ少なく2適量を与える3水槽の底はきれいにの3点ですあともう少し水槽の管理と磁瀬生物についての補足をしておきます光が十分に当たっている水槽には藻類が生えてきますそしてあまりにも大量の藻類が生えすぎると研究を進める上でいろんな問題を引き起こします なので観察や実験の邪魔になるような藻類は取り除くようにしていますしかし私たちの研究室での経験ですがあまりにもピカピカに磨き上げられた水槽よりも少し壁に藻類が残っていた水槽で飼った方が金魚が大きくなるみたいです正確な理由は分かりませんおそらくこの壁についた藻類が餌になっているのかもしれませんしあるいは藻類を餌としている他の微生物が金魚の餌になっているのかもしれません いずれにせよ自分たちとしてはとにかく金魚が早く大きくなってくれた方が研究が進みます。なので えー、このように観察のためにガラス面をきれいにして、えー、その底のです、ね、底面もです、ね、きれいにするようにしていますがあ壁面の層類はあえてて残すすようにしていますつまり我々の水槽設備で飼われている金魚たちはゾウリムシアルテミアのほかに水槽のお壁に生えている藻類やそこに生息する微生物を食べて大きくなっていくわけです。 はい、前回と今回とでゾウリムシとアルテミアの管理方法を解説してきました。他にも金魚の治療生物に用いられている生き物はいくつかいるかと思います。例えばミジンコとかワムシとかですね。しかし我々の研究室ではこれらあゾウリムシと アルテミアのこの2つの生き物を主に使っていますその理由はこれらはですねともに我々の研究室の規模でも容易にですね飼育できてなおかつ衛生管理が簡単だからです 実際にこれらの2つの磁陵生物と乾燥飼料そして時々水槽内に発生する藻類や何かしらの微生物を食べてもらうことで飼魚から稚魚そして生魚へと成長し1年経つと金魚のメスは発生額に必要な卵を産んでくれています事実我々の研究室から発表された論文に登場するこれらの金魚も同じ餌を食べて大きくなったものです この我々の研究室の環境で飼育した金魚たちがどのように大きくなってきたかについてはこれらの論文で紹介されているので参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。そして皆さんの中で金魚を実際に飼われる方がおられたら比べてみてください。おそらくかなり違う結果になるかと思います。 実際に我々がこの動画で説明したようなやり方で、ほとんど同じ環境で飼育しても成長のあり方には個体差が出てきます。これは環境や遺伝の影響が反映されているのだと考えられます。この環境と遺伝が発生過程を介して表現系をまどのようにま出してくるのかという点については、ですね、進化発生学の非常に重要な点でありますので、また別の機会に解説したいと思います。 さて次回予告です今までこの動画のシリーズを見ていただいた方はすでに金魚がどういった形で大きくなってくるのかという点についてご存知かと思いますなのでその知識をもとにこれからの動画ではさらに詳しい金魚の発生過程について説明していくつもりですとりわけですね発生ステージ表については何回かに分けて解説していきますこの発生ステージ表発生学を理解する上で大事なツールとなってまいります この大事なツールをですね身近な金魚を使って、まあ、皆さんに理解していただこうというそういう試みになっておりますのでお楽しみにそれではまた。